小なり100万回言えばよかった大なり、バカの一つ覚えが最強、優位井上真央直樹佐藤健二人、だけのしょっぱいプリンの思い出ネタバレ、ありあり。女優の井上真央さん主演の連続ドラマ、100万回言えばよかった、TBSK、金曜午後10時、の第1話が1月13日に放送。 井上さん演じる相場優衣と佐藤健さん演じる鳥屋直儀の切ないやり取りに注目が集まった。菱形以下、ネタバレがあります。脚本は、2021年度前期の NHK 連続テレビ小説、朝ドラ、お帰りもね、などで知られる足立直子さんのオリジナル。突然命を落とし、幽霊となって現世をさまよう洋食店のシェフ、鳥野直樹、佐藤さん。 と、恋人の直樹の死を受け入れられない美容師の相場優位、井上さん、直樹と唯一意思疎通できる刑事ウ住城、松山さんの三人が、非常な運命に必死に抗い、奇跡を起こそうとする姿を描く。洋食店で食べたハンバーグの味が、かつて佐藤施設で共に暮らしていた直樹のものだと気づいたことをきっかけに再会した二人。 優衣の33歳のバースデーディナーでも、直樹がハンバーグを振る舞うが、美味しい、と笑顔の優衣を前に、直樹は、まあこういう時はバカの一つ覚えが最強だから、と嘘吹くが、実は告白しようとする緊張のあまり、デザートのプリンの砂糖と塩を間違えてしまう。優衣は、このまま仲のいい友達とか、幼なじみジャイアだよ、と告白。 すると直樹は、あと5秒を待ってよ。俺が思っていることをいつも先に言うから。と応じて付き合うことになるのだった。しかし1年後、プロポーズしようとしていたその日に直樹は命を落としてしまい幽霊に。直樹の姿を見ることができるジョがそれを伝えようとするも、優位は信じられずにいた。そこで、直樹はジョに指示して思い出のハンバーグを作らせようとするがうまくいかない。 口論するナオキとジョーだったが、ひょんなことからナオキがジョーに乗り移ってしまう。ジョーの体を借りてユウイを店に呼び出したナオキはハンバーグとプリンを振る舞う。思い出のハンバーグに続いてプリンを頬張ったユウイは、しょっぱい、とつぶやき、バカの一つ覚えは最強だね、と涙を流す。ジョーから離脱したナオキが、だろう ここにいる、と答えるが、優位には姿は見えず、声も聞こえない。しかし、でもわかる。そばにいてくれてる、と、直樹の存在を感じるのだった。二人にしかわからないしょっぱいプリンの思い出に、SNS では、しょっぱいプリン来た信じて、もらえたと、感動の、声が飛び交った一方、直樹が、作った味だとわかればわかるほど死を、受け入れんと意見の辛すぎるよと、